皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月2日、2022年度のお買い物ランクが確定しました。私の場合は、先日のビットキャッシュキャンペーンのおかげで、シルバーランクになれました。2022年度のシルバーランク特典は、先日の動画でもお伝えしたように、キングチェアとヴィラリゾートベッドです。無料でもらえるのは1つだけなので、ヴィラリゾートベッドにしました。 というわけで、早速受け取りました。まずやることは、レプリカにすることですね。今使っているラグアスの天外ベッドは、確か2017年度のシルバー特典だったので、結構長く使ってますね。今回、ビラリゾートベッドに置き換えます。とりあえず置いてみましたが、これだとちょっと違う感じですかね。布の配置から考えて、向きが180度逆なんでしょうか。つまりこうですね。 ただ、これだと北枕ではなくなるので、風水的に何か影響があるかもしれません。慣れれば気にならなくなるのかもしれませんが、とりあえず様子を見ます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。